人が持つ優しさこそ決して絶えることのない資源だと私たちは考えますコロちゃんのコロッケ屋には明日を語る夢と分かち合う笑顔があります優しい風に乗っていつでもどこへでもコロちゃん株式会社は優しさを分かち合える企業を目指しています コロちゃんコロッケコロコロサクサクコロちゃんコロッケコロコロサクサクはコロちゃんコロッキ専業主婦だった私にもできましたマイペースにできるのがいいよね子供たちの笑顔が嬉しいわねあなたの街で初めてみませんか ココロロちゃんのコロッケやおいしい笑顔をあなたの町にコロちゃんのコロッケや働いて学んで。 探してコロちゃんで始まる次の自分詳しくはコロちゃんホームページへ子供の頃よーく食べたなこういうの夕暮れ時いつも腹ペコで食卓におやつにお求めはあなたの街の。